心にもないことを言っているんではないですか。どうも、政治いろいろの学部です。不甲斐ない成績だった韓国代表選手。何やら4位を実質金メダルとするとんでも価値観が生まれつつあるようですね。中央日報の記事を紹介します。小説家のパク・ワンソが 1977年に書いたエッセイ、ビリに送る喝采がある。ある日偶然にマラソン競技を見物した和社は、最下位奏者の正直に苦痛な、正直に孤独な顔に胸を打たれる。結果と関係なく最善を尽くす選手を応援する。一位だけ戦亡する。勝者が全てのものを占める成績至上主義に対する引誘であり、 無限競争時代に対する風刺だ。それから40年余りが流れた今、韓国社会は再会を新たに見ている。明日17日間の調整に終止符を打つ東京五輪で、これまで落語者の境遇だった再会にも満場の拍手が起こった。初めて出場した五輪で、参加12カ国中12位で競技を終えた男子ラグビー代表チームが、 代表的なケースだ。五輪精神そのもののような激励がオンラインを染めた。世界の競合を相手に不屈の闘志を燃やした選手たちに美しいビリという称賛が相次いだ。国威専用のような名分の代わりにスポーツそのものを楽しむ文化が定着しつつある。特に今回は4位の躍進が目立っていた。ノーメダルにとどまったが、 自分の限界に果てしなく挑戦する選手たちが輝いた。以前の五輪ではほとんど見られなかった風景だ。男子走り高跳びで235メートルの韓国新記録を立て4位に上がったウ三局は競技後、幸せな夜だ。残念だが後悔はないと話した。ファンらも、私の心の中の金メダル、陸上の面白さを知ったという応援を惜しまなかった。 男子飛び込み3メートルで歴代韓国ダイビング最高成績を記録したウ・ハラムはどうか。五輪用意そのものが光栄と話した。表彰台に立つことができなかった失望と憤怒はなかった。一位コンプレックス、メタル万能主義を一気にひっくり返した KO 勝ち、一本勝ちのようだった。きらびやかな4位の更新は続いた。 体操男子床運動の劉ョン女子ウェイトリフティング 87kg 級のイ・ソンミも結果に満足し、次の大会を期した。男子自由型200メートルで5位を記録したファン・ソンウが最も多く言及した単語の一つも満足だった。4位は意味がないとして子供をいじめる母親と体罰を日常的に行うコーチを批判した映画。 4頭の残酷童話とは距離がある新型コロナウイルスのパンデミックにより1年遅れで開かれた東京五輪はある面みそぼらしかった何より観客席がガランと空いていた選手とファンが一緒に作っていく祭典が失われた国際オリンピック委員会 IOC と放送権を持った NBC の計算のため 大会を強固したという批判も激しかったそれでもメダルの色より競技そのものを満喫し、結果より過程に注目し、勝敗よりドラマに熱狂する雰囲気は、私たちが今回の五輪で収めた貴重な収穫と評価される。例えば、排他的国家主義、民族主義に頼り、勝利に対する希望拷問を混ぜ込んだテレビ中継はこれ以上通じなかった。 客観的実力とファクトが尊重された。スポーツは社会を動かす動力の一つだ。今回の五輪は、韓国社会の序列化と階級構造を一定部分押し崩した。確一性から多様性に、強要命令から自立選択に進む民主主義の原理と合致する。ひたすら実力だけで国家代表を選抜するアーチェリーチームの 公正透明なシステムは国社会運営の基準になるのに十分だ。東京五輪は韓国のスポーツ界に制度改善という宿題も残した。順位メダルの脅迫観念から抜け出しただけに、金銀銅メダルを取った種目と選手に返従された年金、兵器特例などの保管が必要だ。権威主義時代に 国威をとどろかせた選手を励ます目的で導入された規定を新しい時代に合うよう調整する作業に着手する時期だ。五輪やアジア大会など大会の難易度、団体種目と個人種目、メダルの色の代わりに1から6位の順位などに基づいたポイント差等支給、累積性などを考慮できる。あと6ヶ月残った北京冬季五輪でもこうした議論が続くことを望む。 とのことですが、今大会で成績が振らなかったことに対する負け惜しみなのか、それとも記事にあるように国全体の価値観が生まれ変わろうとしているのか、初日から6個の金メダルを獲得すると豪語していた国と同じ国とは思えない手のひら返しっぷりには、さすがの国民性と言いたくなってしまいますね。相変わらず言い訳のうまさだけはお見事です。それにしても、準決勝で コサン選手やマイナーリーガーばかりのアメリカ代表に敗れ、3位決定戦でドミニカ共和国にも敗れてメダルを逃してしまった野球韓国代表へは国内からのバッシングがすごい模様です。準決勝に敗れた後のワウコリアの記事を紹介します。東京オリンピックで決勝進出を逃した韓国野球代表チームがまるで非国民扱いを受けている。 まだ銅メダル獲得の望みは起こされているが、一部では、たとえ銅メダルを取っても、兵役免除には反対するとの国民性願が投稿される事態に発展している。そんな中、韓国野球代表チームを率いる、キム・ギョンムン監督の発言が、韓国ネットユーザーらをさらに怒らせた。キム監督は、絶対に金メダルを取らなければならないという気持ちで、 日本に来たわけではない。一試合一試合国民の方々に納得してもらえるような試合をしようと努力した。金メダルを獲得できず残念というわけではないと発言。キム監督のこの発言はアメリカとの準決勝で敗れた直後のインタビューで飛び出した。ネット上では、ディフェンディングチャンピオンの主張として勝利に対する意志が弱すぎる。考えが甘いと非難の声が上がった。 また、今大会の野球競技には、6チームだけが出場する中で、兵役免除の恩恵を受けられる、銅メダルを取りに行くという意味にも聞こえると、ネットユーザーは大激怒。韓国ではすでに、銅メダルを取っても兵役免除には反対するという国民性がもう出ているだけに、たとえメダリストに輝いたとしても、非難の声はしばらくやみそうにない。とのことですが、 3位決定戦でドミニカ共和国に勝ってさえいれば、兵役免除が与えられる予定だった野球韓国代表。韓国の兵役特例法では、オリンピックでメダルを獲得したり、アジア大会で金メダルを取ったりすることで兵役義務が免れます。さらに団体での選手年金も受け取れるはずだった野球の韓国代表チーム。国民の税金が野球代表チームの 選手年金に使われることはさすがに許せないと、韓国国内からも反対の声が多く上がっていました。あまりにも不甲斐ない成績に国民も相当呆れていたことが受け取れますね。一方的に宿敵として見ている日本に敗れてしまったことも国民にとっては許し難い出来事だったのでしょう。国内リーグでは高年俸をもらっている韓国代表の選手たち、日本やアメリカから 明らかな実力差を見せつけられ、金メダルを期待していたファンたちも、さすがに我慢ならなかったわけですね。それにしても、大会前からの反日行動だけは盛んだった大韓体育会ですが、これだけオリンピックで惨敗したら、会長の辞任や役員の入れ替えが行われるかもしれませんね。3年後のパリ五輪では、生まれ変わった韓国代表の姿、そして、 韓国国民の心境の変化を見ることができるのでしょうか。まあ、心にもないことを言っていると思いますから、パリ五輪が始まったら始まったで、また同じことを繰り返し、そして言い訳をするんでしょうけどね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。